皆さんこんにちは浅田スクールです今日も N3 の文法を一緒に勉強しましょう今日勉強する文法はこちら何々ことかそれでは接続からチェックしていきましょう「何々のところには普な」形容詞は「な」なことかまたは「な」であることか 名詞は何々であることかと接続します意味は本当に何々だとても何々だという意味です感情を強調するときに使いますですかますかのようにかが最後につくと疑問の意味がありました程度がとても強い どのくらいのレベルかわからないくらい強いということを表現するために「か」が使われていますそれでは例文を一緒に見てみましょう大学の合格発表に来た田中さんえー、っと私の受験番号はああったやった合格だ 憧れの大学に合格できたどんなに嬉しいことかそれでは例文をもう一度見てみましょう憧れの大学に合格できたどんなに嬉しいことかとても嬉しくてどんなに嬉しいか表現できないくらいだという意味でどんなに嬉しいことかと言っています 山田君も合格発表を確認しに来ましたえー、っと僕の受験番号は大学に合格できなかったどんなに悲しいことかとても悲しいという意味ですねこのようにポジティブなことにもネガティブなことにも使うことができる文法です 一緒に大学に通えないなんて、なんと残念なことか。とても残念だ、という意味です。今日は、強い感情を強調して話すときに使う、何々ことかという文法を勉強しました。例文でも出ていたように、何々ことかの前には、どんなに、なんと、 どれほどなどの表現がよく一緒に使われますかわいそうな山田くんどうしましょうおーい山田くん大学から追加の合格者の発表があったよ合格したよおめでとう山田くんはどれほど喜んだことか